皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月14日、今日のモンスターバトルロード協力チャレンジバトルは、第3戦と第4戦が解禁になりました。第3戦はアンドレアルカーって感じで、少しだけメランコリックになりました。第4戦は聖守護者がランダムカー、バラシュナとか出るのかなーって感じでビビってました。 報酬のためには第3戦をたくさんリプレイしなければならないので覚悟完了しましたアンドレアルの激しい雄たけびのダメージがゼロだったのはなぜなんですかねテールスイングでダメージがゼロなのはボイミスライムがふわふわボディだからなのはわかりますヘルバトラーの魔食で状態異常にならないのは装備のおかげだったかバッジの効果だったかよくわかりません そんなことより、いてつく波動が 100% 無効になるのは本当に強いので、全員、アンルシアの虹色バッジをつければいいと思いました。そこそこ長い戦いの末、今日現在で取れる青文字の報酬は全部取ることができました。明日の紫チップをゲットすればコンプリートです。そうなると、あとはひたすらビクトリーチップを集める戦いとなります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。